乾乾いていててるやん乾いたまんま来てよいああいちゃいあちゃんあえおいるはようございます。おはようだけ濡れちゃったか<笑> か<笑>水<笑>あう、うん、けど自分でできないからね。 は全然、あんまり使うのは気にしないなな、なないう触っていいいいいいいいいいいいいこことののの、マみみたたたレーがかくくくって絶絶対、あの絶対あしん。絶対いたいた毛を。れら。はは<笑><笑>はい せっかく乾いてるから。ほら、乾いてます。でも、め, めっちゃ乾きじゃないなちょっと大丈夫。うん。<笑>可愛い。この顔。<笑>なあ。あ、かげえね。なれるなよ。何もなれグほかにもいろいろあるやん。ん ななななんんか、かかーののじゃないいいいろんなんかずっっっと回ってる何やったかなんーがる赤いスカーフがが揺れをはい乾いてます。<笑><笑> み<笑>な<んか><笑>ハニコ私ら見たらもう攻撃してきてる。<笑> それは、<笑>あいあれちゃうお腹いっぱいで好奇心がっっててるどう思見あんな感じ。 なんでマレーグマなの、ね、かな。マレーグマはこんな顔やん、なんか、ここが色違ってさ。あ、ほら。ほらでね。触れるって。おあ、こっちの方が綺麗やな、<笑>スウェード調やな。こっちの体側の方そそそうそうそが。反対側はちょっと濡れちゃった。う<笑>ん、まあ、友達やん。<笑><笑>なあ。気使ってんな。<笑>母ちゃんのな、母ちゃんの手前な。<笑>うん、<笑>な、楽しそうに巻いてるやん。<笑>うん 気持ちいいやろ全然寝合えへんけど。い<笑><笑>ありががととうううございます<笑><笑>俺と違うやん<笑>違うよ、うん<笑>あんな<笑><笑>な俺違違ろ髪型て 違うわあ何やろうくないなんかかぶってるってなかったじゃない。ある<笑>あっ こうフードかかってるひな<笑><あー><笑>かいいいるなななんハリネズミみたたなはね、い、そ, ででそういえば倒立どうなっの <笑>な<んか><笑>上吹いまだっていうまだ。<笑> ヨヨガみたいな<笑>さか<笑><愛>いい<笑><笑>でこここななななななんもらえととああげるあげるるバイバイ。 まあ、行きききななさいいいいいいいいい、いでるるようううううううににっったねこれも次回や、はい、ああそういうあああそそうそうしててははははま取取りに来るわえ何をほバイバイ。 これ食べるななあ、あ私もん。ん氷かげてうわうわうわうわうイ。 いいって顔してる。いなった。こっ<咳>ち来たいね。ああ。オタリアみたい顔が。うわ。 は <laughs> <laughs>